ここからは会員限定放送のお時間です今回はグラニーをプレイしていきたいと思いますグ ラ,、えー、グラニーとは家は閉じ込められた無名の主人公を操り5日間でおばあちゃんが家に出るのを避けながら、えー、謎を解いていくいーいですおばあちゃんから逃げるんですねおばあちゃんから逃げるなるほど。は日間のうちに。 と, とにかくねやってみないとわからないので、うん、早速じゃあトミー私からですか私これさっきリハーサルでやったんですけど、うん、あのー、ど一番最初の部屋からまず出られない<笑>っていう扉出ようとしたらもうすぐおばあちゃんそうそうそうおばあちゃん絶対外で待ってるでしょう。<笑>これなんか音を立てたらいけないらしいんですけどそうだねおばあちゃんの足音とかも聞こえるのかな近づいてるっていうですかねお 始まった、そう、さっきもこの部屋から出ることする私はできなかったんですよ。はい、いや、次こそ、もうあんだけ、あんだけありましたからねうん。どう、なんか、なんか、もう聞こえてる、どんどん聞こえるの。このスタジオの音なのか、ゲームの音なのか。 ああ逃げなきゃいや今度こそベッドの下に隠れます私は。 操作がね難 し, い操作難しいんだよね。よ から来てくださいよ。ん本当に。トニーが音立てすぎなんじゃない？立ててる！立ててるいいですよ私<笑>。次こそ、次こそは。次こそね。慎重にご慎重に。もうもうこれでガチャってもう立てちゃて そ, うそうかもしれない。隠れと技。隠れを隠れ隠れ。の下に隠れます。はい。あ、これね、難易度マックス？難易度マックスなんだって。 さあそりゃスクールは今なんかガチャって聞こえました聞こえたね来 る, 来, る来てる来てない来てない今なんか乗ってませんでしょ、うん、違う部屋行ったのかな違う部屋に行った出ても大丈夫かな、うん、これ出たら出てくるとはないですよね<笑>ないないそんなおばあちゃん<笑>計算できる<笑><笑><笑>出ますよ出ますよ、うん、はい出たはい。 見ているじゃんいやここは思い切りが大事<笑>思い切りがね 大事大事だと思いいます<笑>、はいはい、え、ないしゃべってる こ, ど こ, ど こ, ど こ, こっちあ。 しかないですけど<笑>どうしよう。あと1日でもう出れないこの部屋から。まず謎を解く時点がねまだやってないから、ね。謎を解くまでに至れないんですけど私のうまさだと。レベルマックス難。これこれだってもうなんか周り赤いし。死にそうだよ。なんかカタカタ言ってません？君神経質になりすぎてる？いる？いる 何 脱出できるかな。俺せめて、さっきの階段を降りるところまでも私は行きたい。そうだね。階段降りたいよねよし。いや、なんかやっぱりこうサクサク、思い切りよく行った方が。いい気がする、するので。うん<笑> 私にはもう無理です。これむずいね。いいえ、え、なんか、なんですか。これ何、どこ、あ、もう。死んじゃった。あ、もう捕まったんですかね。捕まっちゃったね。ムービーだ。さあ。おばあちゃん。<笑>おばあちゃん。お ば, おばあちゃ ん, ん。おばあちゃん。何してるの、これ。何。うん。ありたい。ええ。 あひどいひどいはい<笑>トミーは死んじゃいましたいや出待ちは良くないと思うこれ難しそう出待ちは良くないえこれなんかプレイヤーのコード覚えるとかないですか。